ムリりふわりだよ今回は全日本泥団子選手権大会の企画の真っ最中ということなので主催者であるこのムリーふわりも泥団子を作ってみようと思います泥団子といえば 泥で作るのが、まあ一般的じゃないですか。まあ一般ピープル の, あの考えてることはね、ふイりには手に取るようにね、わかります。ですがですね、今回のですね、この泥団子選手権企画は素材は何でも OK なんです。参加者のオリジナリティが大事になってくる企画です。なので、 今回はふわりもオリジナリティを重視して食べられる泥団子を作ってみたいと思いますおままごととかです。ま、実際に食べたらねダメじゃないですか、ま、土食い属性の人は、ま、そのまま食べるかもしれないけど、ま、一般的には食べないでしょそこをですね美味しくって強くなれるふわりらしいです本当に食べれる泥団子を作ってみたいと思います 昨今でちょうびれ 3D とかあるじゃないふわりも考えたんですけども今回はアシスタントとしてふわりの射程という名のお友達に来てもらいましたカモンカモン出てきてくださいあっオッケーですオッケーちょっとだいぶぼやけちゃったけどねはーいよろしくお願いします えっと彼女はあのシャイだそうで一切喋らないそうですというかふわりが編集でカットします<笑>はいふわりの指導のもと食べられる美味しいドろだんご作ってもらいます準備はいいかおらできてるあやっていいありありありありありありえありべってるちはいそれでは準備するもののご紹介をいたします一つ目 カステラちゃんでーす。ふわりは四キレぐらいかな。うんうん、あの香り付け用のお酒的なサムシング。あとはホイップクリーム。そして板チョコちゃんに大事なナッツちゃん。テトシナッツはテトシ で、ふわりのアイデンティティのプロテインリッチショコラ味ですあのー、材料とかはですねあのー、適当ですねふわりは泥だんゴ今回2個分作りたかったのでこんくらいの材料にしてみました適宜おまむろにサムシングで用意してください。 それでは早速作っていきましょうその1位己の拳でナッツとミルクチョコレートを打眼の修行のイメージで砕いていこうなんだぁなじゃこものめ気合い入れろふわりクッキングはな修行の一環なんだぞ あ、ごめんごめん。ふわりやります。ふわりや る, やるから、ちょっとこっち持ってきて、こっち持ってきて。じゃ、ふわりが代わりにやりたいと思います。ほら。ほら。ほら。ほら。ひび く, くな。はい。じゃ。ツが砕き終わりました。負けん、眠いふわりがついさっき。 叩き上げたナッツたち、それは見事な打顔でございます。3番、あウソ2番<笑>はい、砕いたナッツたちをボールに入れちゃいます。で、そこにカステラをですね、はい、そうです。ちぎりながら入れていってください。 皮ふわりが食べるけどさ。わ<笑>かった。そこに置いといてあって食べるからうんう。ちぎりながら入れてください。 でえっと4切れぐらい入れたら生クリームもちょっとずつ入れてで丸められるぐらいの柔らかさになるまで生クリームをちょっとずつ加えながら混ぜ混ぜしてください。でお酒もここであの適宜加えてください。あいい感じのおたさになってきましたねうんいい感じいい感じ。いい感じ あんまりゆるゆるすぎても綺麗な団子状にならないので、そこはですね、あの握ってみたりとかして自分で感覚をですね、あこれいい感じだな丸めやすそうだなっていうところまで調節して混ぜ混ぜしてみてください。うんいい感じじゃない？うんいいよいいよ。オッケー。はいその3混ぜ混ぜした素材で打鉋したチョッ ここを包んで団子状に杖にしていくぜ大事だぜ大事だぜ あ、そうそうそうそんくらいそんくらいで真ん中にあの、チョコレート入れるのがおいしいっぽいんですねはいそこで団子状に丸めてくださいここねきれいにまとめないとかっこいい泥団子ができないのでねここは一番丁寧にやってくださいうんそう幼少期を思い出せ幼少期を幼少期を。 いい感じいい感じ。はい、綺麗に綺麗。君二つの見積もり力半端ないね。卵ご素材は1時間ぐらい冷蔵庫で冷やしてください。 はい。では、1時間経ちました。こちら、キンキン、キンキンに冷えてやがる、泥団子です。はい。こちらにですね、はい、ついに出ました。プロテインの粉をまぶしていきます。リッチショコラジ、そう。しっかり隅々までに、あの粉をまぶしてください。一応冷えてても粘り気は残ってるので、ちゃんとくっつくと思います。 プロテインじゃ嫌だっていうの、そういう人がいたら、ココアパウダーとかですね、使ってやると、泥団子感が増していいかもしれないです。今回は ふわりらしい泥団子ということなので、あの、サバスをね、使わせていただきました。あ、上手上手。いい感じじゃん。え、泥団子っぽくなってきたね。うん。いい感じ。はい、ついに完成しましたー。泥団子ですー。パチパチパチ。あの、 余ってた夏とチョコレートをぶっさしたらちょっとおしゃれなスイーツな感じみたいになったんじゃないでしょうか食べられるそして美味しいドル団子です早速実食してみましょう ジ、は、ャ、いうんうんうん、ンジャこジャンジャンジャンジャンジんンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャ うまいっしょ簡単にできてこんなにおいしいスイーツができるなんてんんんんんふわり作ってねえけど<笑>はーいということで今回は食べられるおいしいスイーツ泥団子を作ってみました冒頭で言ったけどただいまふわりは全日本泥団子選手権大会絶賛開催中でーす この動画を見てちょっとでもですちょっとでも興味を持ったらぜひぜひ気軽に参加してねーみんなの参加エントリー待ってるぜーできた作品は写真に撮ったりふわりみたいに動画に残したりしてツイッターの方であげてくださいで、えっと、ツイッターであげる際に「ハッシュどろだんご選手権」のタグをつけて 投稿してくださいあれ、ね、もうすでにあの門下生たちがあげてくれるので参考にそちらも見ていただけたら幸いです。ということで今回のふわりの動画はここまでじゃあバイバーイ